なりままたた買いいくてて7月から子猫2匹を飼っています前の猫は娘が生まれる前から飼っていたので、娘も可愛がっていました。しかし、娘のクッションに猫ちゃんが便をつけた、弁ってうんちのことですね。便をつけたことをきっかけに、少しずつ猫を嫌いだというようになりました。今回も、猫は嫌いと反対していましたが、家族3人は買いたいので買うことに。その後、夕食の時に何が原因なのかわからないの のですがちょっと娘のことをパパが怒ったら言い返さず泣きながらご飯を食べその後部屋に閉じこもり大泣きをして以来話をしてくれなくなりました娘に話を聞いてもママとは話したくないママの作ったものは食べたくない猫を何とかしてよ猫の気がついて嫌だ何とかしてよどっか行ってよ などという言葉自分が猫を嫌いと知っていながら猫を飼ってしまったことで自分の居場所がなくなってしまって部屋に閉じこもっているのではないかと思います。娘のことを思うと猫を飼わなかった方が良かったとは思います。しかし飼ってしまい今更子猫を誰かに ということはできません。母として何ということをしたんだろうと後悔しています。娘の気持ちに耳を傾けて心に留めてあげられず、娘の嫌なことをしてしまったことに心が痛みます。私は何をするべきなのでしょうかうん。どう し, しょう、ねはい、触れない。触れない何も触れない。う。うん。あの、普通通りにご飯よ。何々よって話したくない、うんうん。ご飯よ。何をって。あのね。はい。で、 絶対やっちゃいけないことの。の一つ。あのね、あ、ごめんね、ごめんね、とかね。<笑>で、あの、だから、娘が来ると、こう猫を遠ざけたり、うん、ほら、お姉ちゃん嫌うでしょ、とか、はい、そういうことを絶対言わないことね。それすると、はい、だって、本当に猫だけが嫌えたと思えない。うん。ね。そうですね。うん。で、一つにはね、猫が来ることで、自分に向いてた愛情がね、猫に向いた。おっしゃる通りですね。ね。うん。その、ちょっとね、 寂しさとかやきもちみたいなのもあるし、うん、でそこでね、うん、猫にそうすると猫に対すするる憎悪が募るんですよそうです ね, ねうだから増幅しちゃうからただそこをほっといて普通にしておけばいつの間にやらね猫と遊んでたり。うん その子もねうん、だからそういうふうになっていくように仕向けるにはだって今更だってねじゃあ猫ねどうこうってできないでしょう、はい、人間のそんな勝手なことはねだからそういう意味ではだからそうやってごくごく自然にごめんねごめんねとかね、うん、ご飯よーとかってごめんねも猫を飼ってごめんねじゃないごめんねね、うん、うん、ママがなんか気が利かなくてごめんねとかなんかそういう明る く, 明るくはいご飯ご 飯, ご飯、うん、好きなものを作ったわよってあのだからなんていうのかな こう兄弟でも、はい、あのあた新しく生まれた赤ちゃんが来たりとかね、はい、すると、うん、完全に、ね、子帰りするのの、はい、猫ちゃんがその役割になってる部分があると思うんですよ。うん じゃこれで成長できる可能性もあるわけですね。あるあるあるある。ね。それとね、うん、だって、下の子がいたりとか、うんね、なんかじ、うん、うんちどころじゃないよ、誰から何からね、はいはい。もうなんか自分のもの着ちゃってたとかね。えー、そうです必ずしますよね、お姉ちゃんとかもね。ある、必ず、私のおもちゃを使ってるとかね。うんうんうん、あります必ずその、領域争いみたいなのって起こるから。それが成長につながってくるけですね。そ う, そう、うん。だからここはね、あの、なんていうの、花瓶に反応しちゃいけない。なるほど。うん。 のうすにご飯作って、うん。お腹が空けば食べるだろうみたいな、うんね。そうですね。うん。うん。そう。ご飯よーとか、明るさが大事です、ね。明るさですね。ね、うん、座っていきましょうねお。お願いします。はい。では続きまして、ラジオネーム、アキコさんからです。私はシングルマザーで、自分の店を持ち美容師をしています。お客さんといろいろな会話をするのも仕事のうちですので、求められれば基本的には楽しくお話をしています。ですが、 一人だけ毎月来るお客さんで嫌な人がいます。 悪意があるようには感じませんがその方の考えや話す内容があまりにも多くの人を見下す内容で私自身もバカにされている気持ちになり会った後は3日間くらい黒い気持ちが渦巻きますすごいな<笑>友達なら距離を置いたり会わなければいいのですがお客さんなのでこちらから離れることもできませんもう何年もですなるべく物事をポジティブに捉えるよう努力しているつもりですがその方が帰った後毎回ムカムカしてしまう うん、しばらくその方の不快な話が頭から離れず頭をぐるぐる支配されてしまう月に3日ほど続くこのシステム何とかしたいです江原さん私はこの人と関わりをどう捉えどう接するのが正しいのでしょうかなるほどなるほどなるほど、えー、ちょっと興味深いですね興味深いねしまし、はい、あこれ ま,、はい、まず一つ、はい、あのだからほらあのー 自分の中にああるる嫌いがあるからなんです、ね、まず一つ ね, ね、うん、相手の方はやっぱりそういうふうな態度をするっていうのは、うん、あの得ななことじゃないですよね相手の方 が, 方がそういう態 度, 態度を取ったりとか言ったりするのって、うん、人は誰もがそんな人から嫌われるようなことを話すの嫌じゃないですかです、ね、清らかな自分でいたいから、うん、いい人の仮面をかぶるぞのが多いけれど、うんはいはい、だからそれが、ね、こういうふうにあるっていうことは。 辛い寂しい寂し い, 寂しい人なんだ、まず。ね。うん、で、まず一つ。で、寂しい。で、幸せな人は意地悪しない。はい、この人が見下す人は自分がコンプレックス抱えてる。うん、なるほど。ね。コンプレックス持ってない人ってね、人向かあの見下しません。うん、うんうんあの。非常に寛容です。 ねでそれでいてそこにムカつくっていうこと自体であきこさんも見下されてるような気がしてるわけいですと、はい、ってことはやっぱりお客様商売やってるからどっかでこう私見下されてるとかね常になんかあるんじゃないかなコンプレックス が, コンプレックスがだからそこを映し出してるだけなんですよ。 だから自分が寛大なね、ね、うんうんうん、そういう、うん、自分で自分を差別しないって言うと、はい、あのか差別する人は自分を差別するし、はい、ね、だからそういう意味では寛大な気持ちでいたら気にならないと思う。はい、まずそれが一つ、はい。で、そしてあともう一つは、はい、まあ、お客様商売に感情を入れるのはおかしいですよね、うんうんうん。ね、だってそれで、 お客様で食べさせていただいているのかな、うんうん、だからあの変な言い方だけど右から左の受け流しそうですよね毎月この方何年も来ていただいてるわけですからそう。乗客ですよねうんほど、うん、はいいはい、うんはいはいって言う愛の手。大の愛の手。例の愛の手てねないの手なんかネットニュースで出てる なんかこのラジオの、ね。<笑>なんか愛の手を打てばいいっ て, ってそれに対するまた書き込みがムカつきますねみんなね。はい、何言ってるかわかんないだっ <笑>ラジオを聞いてくださいよって話ね。<笑>ねうん、それねラジオも聞かずしてね、大、う、体、ん、なんか、まあいいんですよ。嫌いも好きのうちだから。うんうん、ああ、そかうか、ん。そうそう。だって、うん、愛の反対無関心だから、はい、一切コメントがないはずでしょ、ね、そうそうそ う, うん。それを書くんですよ。うん。うん、それでいて、なんか、江原さんのことは、うん、エ江原のことなんか嫌いだなんて書いたの。うん。うん、私もそういう時はあんまりムカつくから、大丈夫。私もお前が嫌いだからとか思って<笑><笑>ブラックになりますよ。<笑><笑><笑>だけど、あともう一つね。 もう本当に嫌だったら、はい、あの別にご商売だから全部頭下げる必要ないんですよ。はいはい、腹くくればいいんですよほうほう。それだったらば、あの、ごめんなさい、もうあなた見れませんって言えばいいんですよ。うん、それそれ言うこともできないの。できない。やっぱりどっか、それはお客様としては欲しい。うん、だけどもそれはいやあきこさんもおかしいんじゃないかな。ちょっと見抜かれてね、ー理性的に分析すればわかることかもしれません。頑張ってね。はーい。 なんかねやっぱりいろいろ皆さんね、はい、日々考えてるんでしょうけど理性的にこうなんていうのかなうん分析するったですねすねということが難しいのかもねでもただやっぱり言えるのはみんな今の時代って腹をくくってこう生きるってことができないんだなそうです ね, ね一番大事なことは聞いてるとねえ表と裏とだけど最近ほら嫌じゃないですか表はみんななんかこう SNS とかね、はい、うんでもあれもね でですよ、ねうん、そうですよよねそうん、だからなんかこう本当の自分っていうのが見えなくなってる時代になってるのかななんていうふうにも思います、うん、ね。この番組でもさまざまな、そういえば最近ネガティブメールも。 きて 来, てね 来, てね、来てはいるんですけどね。来てはいるんだけど。なかなか紹介するに至るほど。ね、はい、ちょっとネガティブ恋しい。あ、そうですか。ネガティブはやっぱ学べますもんね。あ、あなるほど。うん。だからネガティブとか。ちょっと欲しいですね。まあいろんなね、え、うん、コーナーがあるわけですけどね。うんはい、最近またふら、ネットニュースにね。そうなんですよ、ね。よく結構上の方に上がったりするんですよ。はいすよねうん、そう介護の問題とかも出てましたよ。まあぜひね、ネットだけじゃなくて聞いてほしいですよね。本<笑>当そう。そこだけで判ね。<笑>うん だだね、そこだけでね。そこだけね。なんか言うとね。うん、なんだ、お前は介護したことあんのかなんてね。ね何言ってやんだと思って。<笑>ラジオ聞いてから物言えと。ね。その通り。で、自分の本を出すなんて、うさんくさいとか。宣伝でなんとか何言ってやらないそういう、自分がうさんくさい。人間だから人のことをうさんくさいと見るんですよね。自分の中にあるから。まあ、最後に喧嘩売っちゃった。<笑>なんてね。でも、このラジオの、ね、リスナーさんは。な